はい、えー、会場の皆様こんにちは。こんにちは、えー。地元朝霞市門戸でございます。三、えー、日間、えー、熱いご支援いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。土、え、日、ーえー、土曜 日, 日, 曜日 と,、えー、と各会場で演舞させていただきまして、あの本当にですね、あの我々が見せるお祭りではなくて。 皆さんと一緒に作る祭りが最高なんだなと感じさせていただきました最後の一本精一杯楽しませていただきますので皆様熱いご声援どうぞよろしくお願いいたしますよろしく 皆様お手を拝借会場の皆様もご一緒によろしくお願いいたしますやや、はいだー、はいはいはい、<笑> 2022稼働 Come <laughs> on! よいしょ ど う, ありがとうございでした どうの皆さんでした。ありがとうございました。